皆さんこんにちは。Google のエイジです。このコードラボでは w e b a u t を使ってウェブサイトの再認証を生体認証を使って実現していただくという体験をしていただきます。こちらのページをご覧いただきながら進めていきますので、まずはこの URL を開いてください。なお、このコードラボについて注意点が2つあります。まず、本日作っていただくのはあくまで w e b オース h のフロントエンド部分、ブラウザに関わる部分であって、サーバーについては既に完成しているものを使っていただくことになります。 二つ目はコードラボ中生体認証ですとか指紋認証という言葉が出てきますけれども正確にはユーザー認証機能付きプラットフォーム認証機というものを指しています正確さを犠牲に分かりにくい説明になることを避けるためこういった説明になりますけれどもあらかじめご了承くださいさて改めまして今回のコードラボでは w e b オースを使ってウェブサイトの再認証を生体認証で実現する体験をしていただきます 現時点ではファイド2を使って実現できる認証のユースケースは大きく2つあります。1つは二要素認証。これはユーザー名とパスワードに加えてファイドに対応したセキュリティキーを二要素 名, 要素名として使うというものです。エンタープライズ環境などですでに馴染みのある方も多いかもしれませんけれども、USB などでコンピューターに接続できるセキュリティキーを二要素名として使います。 セキュリティキーというハードウェアを入手しなければならないという意味では、一般のユーザーの皆さんには若干ハードルが高いものになっています。そしてもう一つのユースケースが今日のテーマでもある再認証です。ユーザーがすでにログインしている状態で、クレデンシャル、多くの場合はパスワードですけれども、これをのみを入力することで再度認証することを指します。例えば、セッションが切れてしまった。お金を払うページに遷移した。パスワードを変更する画面に遷移した。といったような時に見るユースケースです。 例えばショッピングサイトでお金を払う直前にパスワードが聞かれることがありますけれども、あれを明示していただけるといいかと思います。そしてそういった再認証の場面でパスワードの代わりに生体認証を使うというのが今日の CodeLab で皆さんに挑戦していただく内容になります。まず CodeLab を開始した時点では、生体認証なしのパスワードのみによる再認証が使える状態になっています。ユーザー名を入力し、パスワードを入力することでログインできます。 このコードラボで取り扱う画面はこの3つだけです。その後、トライリオースボタンを押すと、パスワードだけが聞かれて再認証することができます。このコードラボでは、まずは私が内容を解説し、その後皆さんが実際にコードを書くという作業を繰り返すことで、4つのステップに分け、生体認証を使った再認証を導入していきます。まず最初のステップでは、指紋を使用してクレデンシャルを登録するということで、デバイスの持っている生体認証機能、 言い方を変えると、ユーザー認証機能付きプラットフォーム認証機を登録します。二つ目のステップでは、クレデンシャルを登録、取得、削除する UI を作るということで、ホームのパスでクレデンシャルを登録する機能を呼び出せるようにし、簡単なクレデンシャルの管理機能を追加します。三つ目のステップでは、指紋でユーザーを認証するということで、逆に戻ってきたとき、つまり指紋などの生体認証を使って認証する機能を追加します。 最後のステップでは再認証を有効にするということで利用スのパスで追加した認証機能を呼び出せるように UI を変更します。完成品をご覧いただきましょう。まずはユーザーネームとパスワードを入力してログインしていただきます。ここでパスワードが聞かれる理由ですが FIDO では公開鍵ペアを認証機ごとに生成するため別のデバイスに移った際には必ず生体認証以外の方法でログインする必要があります。 将来的にファイドによってパスワードが不要な世界が実現すると期待されていますけれども、今回のコードラボではパスワードを完全なくすこと自体はゴールではありませんのでご了承ください。新しいクレデンシャルはログインした画面で Add a Credential ボタンを押すことで登録することができます。これによって以後このデバイスを使った生体認証が可能になります。t r y d e u ボタンを押していただくと先ほどパスワードを入力した画面に戻ります。 すると今度はパスワードを入力するフォームの代わりにオーセンティケートというボタンが表示されますのでこれをタップすることで生体認証が起動されます。ここで無事認証できればログイン成功となります。本日の CodeLab は g リ i t というサービスを使って実装していきます。CodeLab2 ページ目にリンクがありますのでこれをクリックして g リ i t を開いてください。 グリッ h はブラウザだけで Node.js を使ったサーバーとフロントエンドのコードが書けるという大変便利なプラットフォームになっています。画面左上にあるメニューのリミックスプロジェクトをクリックして自分用にフォークして作業を開始します。それではいよいよコードラボを開始していきます。まずは3ページ目を開いてください。まずはクレデンシャルを登録するためのレジスタークレデンシャル関数を作るところからスタートしましょう。関数のプレスフォルダーから作ります。 この部分をコピーして、グリッチの public-client.js というファイルを開いて、to do の1の1の部分にコピペしていきます。残りの作業も同様にして、基本はコピペで全て完了しますけれども、その都度書いてある注意事項などをよく読んで何をしているか把握しながら進めていきましょう。 続いてサーバーからチャレンジやオプションなどを取得します。デフォルトのオプションを指定して、あらかじめ用意されているサーバーのエンドポイントを送ることで、パブリッククレデンシャルクリエーションオプションズという w e b a u t h の関数に渡せる形のレスポンスを受け取ります。このオブジェクトですが超重要ポイントなので、ここでちょっとだけ時間をかけて説明します。 皆さんご存知の通り、ファイドは公開書きペアを認証機という専用のデバイスで生成、管理することができるという点が特徴になっています。認証機には大きく2つの分類があります。1つ目の分類はローミング認証機、もしくはプラットフォーム認証機です。ローミング認証機は、いわゆるセキュリティキーと呼ばれるもので、デバイスとは別に持ち歩いたり、複数のデバイスをまたいで使うことができます。逆に、プラットフォーム認証機は、デバイスにあらかじめ備え付けられているものです。 二つ目の分類はユーザーを認証する機能があるかないかです。プラットフォーム認証機はほとんどの場合生体認証、指紋認証や顔認証などのユーザー認証機能を備えています。ローミング認証機の場合、最近生体認証を備えたセキュリティキーも増えてきてはいるんですけれども、ほとんどのものにはついていません。ただ見た目上生体認証機能のないセキュリティキーでも、ピンを入力する形でユーザー認証機能を備えているケースもあり得ます。 FIDO2 と明記されているセキュリティキーの場合、何らかのユーザー認証機能が利用できる可能性がありますので、説明書などを読んでみてください。さて、これらを踏まえると、2つのパラメータの指定方法がわかります。1つは、オーセンティケータセレクションのオーセンティケータオータッチメントで、これはプラットフォーム、もしくはクロスプラットフォームを指定することができます。プラットフォームであれば、プラットフォーム認証機。クロスプラットフォームであれば、ローミンーグ認証機。もしくは、セキュリティキーを指しています。 二つ目は、オーセンティケーターセレクションのユーザーベリフィケーションで、required, preferred または discouraged が指定できます。ユーザー認証機能を利用したい場合は required、利用したくない場合は discouraged を指定してください。ここまででもうお分かりだと思いますけれども、生体認証機能、つまりユーザー認証機能付きプラットフォーム認証機を使いたい場合は、オーセンティケーターアタッチメントをプ ラ, トプラットフォームに、ユーザーベリフィケーションは required を指定しましょう。 コードラボに実際にサーバーから帰ってくるオブジェクトの例がありますので、その他のパラメータについても時間になるときにご自分で調べてみてください。さて、サーバーからオブジェクトを受け取る際、本来バイナリーで渡されるべきもののいくつかがベース録音 URL でエンコードされていますので、デコードします。この際、グリッチではベース録音関数が定義されていないため赤い印がつきます。 しかし、この関数は外から呼び出したライブラリで利用可能になっているため、無視していただいて構いません。それでは、いよいよ w e b a u t h を使ってクレデンシャルを生成、登録します。先ほどの Options というオブジェクトを PublicKeyProperty の値として NavigatorCredentialsCreate ーーに渡します。この関数が実行されると、ブラウザーは認証機を呼び出し、認証機を操作することが求められます。 プラットフォーム認証機の付いた部、デバイス上のブラウザでこの関数を呼び出せば、生体認証のダイナログが出てきて認証することができるはずです。ここで起きることは、すでにデバイスに登録されている生体認証を使って本人確認をすること。すると、認証機はオリジンに紐付いた公開鍵ペアを作り、公開鍵を返します。 一点覚えておいていただきたいのは、この際、ユーザーの指紋や顔など、生体情報はファイドのプロトコルに含まれていないため、一切サーバーに渡されないように作られているという点です。結果として得られたクラデンシャルはサーバーに HTTP で送信します。この際、バイナリーのデータをベース64でエンコードする必要があります。 また、クレデンシャルの ID はローカルストレージに保存しておきましょう。これは認証時に利用します。そして最後に、クレデンシャルをサーバーに送信して終了です。改めて、サーバー側の処理はこの CodeLab の内容に含まれませんが、オープンソースのライブラリやソリューションを駆使して必ず検証を行ってください。それではいよいよ皆さんの番です。これまで説明した部分までの作業を開始してください。 時間になりましたので、次のステップに進みます。現時点でホームパスの画面は、トライリオスボタンとサインアウトボタン以外に何もありませんが、ここに新しい認証機の登録と削除が行える管理用 UI を作っていきます。まずは HML を追加します。これは認証機が利用できるかに応じて、動的に表示内容を変えられるよう CSS で制御します。 これは v i e w s e h o m e h m l の to do 2-1 のにペーストします認証キーが利用できるかどうかは2つの軸で調べます1つはブラウザが WebAuthn をサポートしているかをパブリックキークレデンシャルオブジェクトがあるかどうかで調べるもう1つは isUserVerifyingPlatform Authenticator available が true を返すかどうかで調べます。両方が使えれば新しい認証機を追加するボタンを表示し、いずれかが使えなければワーニングを表示します。これは to do 2-2 に追加します。次にサーバーからログインしているユーザーの ID に紐づいたクレデンシャル情報を取得し、リスト表示します。 ホームを開いたらすぐに認証キー一覧が表示されるよう Get Credentials を呼び出しましょう。すでに登録してある認証キーを削除する機能も追加します。サーバー側にはすでにエンドポイントがありますので単純なフェッチリクエストで実現できます。Client.js に Unregister Credential 関数を追加しましょう。 ビューズスラッシュホーム .html のインポート文に今作った Unregister Credential を追加します。クレデンシャルのエントリーごとに表示される Remove ボタンが押されたタイミングでクレデンシャル ID を指定して削除のリクエストを送り、成功したら一覧を再表示します。 最後に、先ほど作ったレジスタ・ークレデンシャルを呼び出すボタンを追加します。これも views//home.esml のインポート文に追加します。ボタンが押されたら、レジスタ・ークレデンシャルが呼び出される関数を追加します。これで、新しいクレデンシャルの登録、登録されたクレデンシャルの一覧表示、そして削除が可能になりました。 この段階で新しいクレデンシャルの登録に関しては実際に動かして試すことができます。それではここまで説明した部分の作業を開始してください。時間になりましたので次のステップに進みます。いよいよ元々パスワードを開くページだった利用数を生体認証を使った再認証に置き換えていきます。まずは認証を行う関数オーセンティケートを作ります。 今回もまずはプレスホルダーを用意しましょう。先ほどローカルストレージにクレデンシャル ID を保存したことを覚えてますでしょうかそれを取得してサーバーにリクエストを送ります。そしてサーバーにフェッチリクエストを送ります。 戻ってきたオブジェクトは Public Key Credential Request Options になっています。ここで重要なパロメーターが Allow Credentials です。これはブラウザに対して受付可能な認証キーを指定するためのもので、例えばユーザーが3つのセキュリティキーを登録していたとしたら、登録時に取得したクレデンシャル i ID を全てこの配列に指定することで、どれを使っても認証できると示すことができます。 しかし今回想定しているのはデバイスに付属しているプラットフォーム認証器ただ一つだけですのでそれを指定してあげる必要がありますローカルストレージにクレデンシャル ID を保存していたのはサーバー側にデバイスを識別する方法がないそのためにブラウザ上で保存してそれをそのまま使えるようにしたとそういうわけですアラうクレデンシャルズに何も入っていない状態で帰ってきた場合はサーバー側に指定されたクレデンシャル ID と一致するクレデンシャルが見つからなかったということになりますのでプロミスをヌルでリゾーブして パスワードでの認ウェブオースには空の洗うクレデンシャルズを渡すことでアカウントを選ぶダイアログを表示する機能もありますが今回はスコープ外ですので割愛します無事にオプションが取得できたら登録時と同様にサーバーから受け取ったオプションのエンコードされているものをデコードします認証はナビゲータークレデンシャルズゲットを呼び出して行います先ほどのオブジェクトをパブリックキープロパティの値として渡してください この関数が実行されると、登録時と同様生体認証が起動されます。生体認証に成功すると、クレデンシャルが返ってきますので、これをエンコードした上でサーバーに送って、サーバー側でも認証を行います。サイドになりますが、w e b オースンでセキュリティの要になるのはサーバー側のコードです。そしてその部分について、このコードラボではカバーしていません。 脆弱性を生むだけですので、ファイドのサーバーを自分で作ることはせず、タードパーティーのライブラリやソリューションをうまく活用して、この認証機能を作ってください。ここでは、サーバーがレスポンスコード200を返せば認証成功です。それでは、ここまで説明した部分の作業を行ってください。時間になりましたので、次のステップに進みます。 最後にリオースの画面で今作ったオーセンティケートを呼び出して生体認証を行う UI を追加していきます。生体認証、言い換えるとローカル認証はあくまで補助的なものであってローカル認証が使えない場合は別の方法にフォールバックできなければならないというところが重要なポイントと言えます。ここではパスワード認証にフォールバックできるようにしていきます。まずはこれまでパスワードフォームのみ表示していたページに生体認証を行うオーセンティケートボタンとフォールバックとなる Sign in with パスワードボタンを置きます。 また既にあるフォームにクラスイコールヒドゥンを追加しましょう。今回も認証キーが使える状況かどうかを判断して CSS で表示を制御します。WebAuthn が使えて、プラットフォーム認証キーが使えて、かつクレデンシャル ID が保存されている場合のみ、オーセンティケートボタンを表示して、それ以外の場合は既存のパスワードフォームを表示します。 また、オーセンティケートボタンを表示している場合でもユーザーが任意にパスワードでログインできることも必要です。サインウィズパスワードボタンがクリックされたらパスワードフォームに切り替えるコードも追加します。先ほど作ったオーセンティケートのコードを忘れないようにインポート文に追加しましょう。 オーセンティケートボタンを押されたらオーセンティケート関数を呼び出します認証に成功したらホームにリダイレクトし失敗したらパスワードフォームにフォールバックするようにしますこれが最後の作業になります始めてください時間になりました作業を終了してください さて、皆さんの作った w e b オーソンはうまく動作しましたでしょうかかなり駆け足に作業することになってしまいましたけれども、FIDO や w e b オーソンの仕組みを理解する良い機会になってくれたら嬉しいです。本日はご参加いただきありがとうございました。またお会いしましょう。